おはようございますプライス・テルメン』ですウミガサ・ヤリがシーズン10になりましてね2015年度が始まったというところなんですけどもこれはただのパフォーマンスですいよいよですねまたねアクティブな季節が始まります4月の頭にはまた、えー、滝の大戸リゾートローと滝の向うへ行って、えーそうですね、春キャンプを はい、チャレンジししようと検討しております。そして、えー、昨年はクラウドファンディングをチャレンジということで、えー、やってみたことなんですけども今回は何を推理しようとしているのか「フェンツルミナスダイアリー」のオリジナルサウンドトラック第3弾「ナノ内公用のノートオブバトルですが」が、えー、発売されました、えー、ブース う, ーんそうですね「ルミナススタジオ」のオフィシャルオンラインストアと、えー、DL サイトコムで発売しております こちらのような新しいなっのグッズ展開みたいなものをやってみたいなというのを検討しております。ブランディングっていうね、そういう戦略も面白いんじゃないでしょうか。それではね、あの そ, そんななんだろう、あちゃあちゃあ ち, ゃあちゃ。それでは、えー、ルミナッタエミのシーズン展、2015年度始まりでございます。 Thank you.